こんばんは長野市議会議員の小泉一馬でございますと。えっ、ー、と、ちょっと今日は斜めってんね<笑>こんな感じ。こんな感じこんな感じいいオッケーいいすかえっ、ー、と、はい、小泉一馬でございます。えー、今日はこの辺がオレンジでございますね。えっ、ー、と、長野市議会議員です。これ、つけなくていいの すいません。ちょっと最近ね、えー、配信も滞りがちでございます。今日はやらせていただきます。ゴールデンウィーク、皆さん、いかがお過ごしでしょうか小泉は、長野市内、あちこちブラブラしています。昨日、今日はね、青木島の辺をね、ブラブラしてます。その前は、木なさをブラブラしてましたし、その前は、いもいをブラブラしてました。ブラブラ、ブラブラする、都政人遊び人の小泉一馬でございます。で、今日も、 ツイッターの画面共有から始めさせていただきたいと思いますね。あれ画面共有できないじゃん。あ, あ大丈夫、大丈夫。はい。よよよはい。えっ、ー、とね、これ今日の品の前新聞に載っていたんですけれども、なんか北新の高校生の伊作さんのボカロ P と、ボカロ P ってね、 もう57歳のおっちゃんにはちょっとわかんないですけど、ボカロはボカロイドですよね。ピア70プロデューサーなんですかね。あの、この方、だから音楽をあの YouTube で配信しているんですよね。で、これね、やったって音声は出てこないんで す, すいません。でこの方、この、何つのこのクリップも自分で作ってるみたいで、なかなか面白いですね。多彩な方でございます。で、応援してあげてください。小泉も応援いたします。ということで、皆さんよろしくねと。 いやね、なんかね、この人ね、リプライつけてくれてあ、ありがとうございます。ありがとうございます。応援に応えないように、これからも頑張ります。ということで、頑張っていただきたいですね。うん、フォローしときます。まだまだフォロワー少ないですね。そんなこと言っちゃいけないあの、皆さん、今のうちからですからね、あの、私は二桁からのフォロワーですって<笑>、後でね、言われるのは今のうちからですので、初物買いはお早めにお願いいたしますと。 ええー、で、ブラコイズミやってまして、旧青木島遊園地、あと、もう跡地になっちゃいましたね。残念でございます。で、どんな活用がされるとしても、近隣トラブルが発生する場合は、長野市を責任持って、相談に乗り解決すべきと考える公園、廃止のタグ付きを、ということです。<笑>ではもうね、私誘致で、もう、行政財産ではなくなっちまったんで、こんなトラロープも貼られてね、侵入禁止の措置がしっかり捉えております。でね、 あの、この辺、この辺ですかね。もう枠外だけど。この辺にあった運転は、なんかね、この辺、あの、自動センターのね、敷地の中に移設されるということで、まあ、遊園地の片身がね、遺産が一つ引き継がれるということなんですけれども、まあ、それにしてもね、その、点検整備で、 1ヶ月ぐらいかかるっていうことで、まあ、色塗り直して綺麗にお化粧をし直してくれるのはいいんですけれども、早めに設置してあげていただきたい小泉は要望させていただきました。ね、あの、遊び場ないのにかわいそうじゃんね、子供たちがね。で、えこれのんびりママさんのツイートですけれども、青木島遊園地の問題って当然のように公平廃止は、 一回になったとは思ってたけど廃止にしたんだそうなんですよ。すいません。ママさん。しかも最後の最後まで子供の気持ちを踏みにじってたのね。か辛いね。こういう風に言われちゃうとね、教育館ではなくなったみたいね。長野がモデルとなり、次々と公演がなくなるでしょう。最低 NBS ニュースということです。まあ、あのね、いいね。しづらいけど、いいのしときます。 そうなんだよね。長野県のね、長野市の評判ってね、これで落ちちゃったのは実際そうだと思います。<笑>えっと、小泉一夢さんと新米ってまだ沖島イメージ引っ張るの、いつまで市議選もしかして市長選までじゃないよねこれはね、だから小泉とか新米のせいじゃないんですよね、厚さんね。あなたは、あ金沢厚さんとか、<笑>あの、桜井厚さんとか、そういう市議の厚さんじゃないと思うけれども。<笑> <笑>あのね淳さんね、えー、まあ公演廃止官の方だからこういう意地悪な見方してると思うけど私たちから言わせるとだってまだまだね子どもの権利侵害全然回復されてないし回復されていないどころか青木島遊園地ありがとうって子どもが感謝表現するのさええー、社協の不当な干渉によって邪魔されたという経過があったと。 新聞報道あったのあった知りませんそういうね、権利侵害がまだまだ続いてるんですよ。子供の遊び場だってまだ確保されていないんです。確保されていないのに遊園地廃止が先に来ちゃってるんですよ。これって子供の権利侵害ですよね。で子供の権利侵害っていうのを十分報道に値するし、小泉一馬市議会議員が関心を持つのに値するテーマでございます。まあ、厚木さんはそうでないというのはそういう考えの持ち主なんでしょう。だから私とは考えは違います。 ということで、このアさんは、まあ、子供の権利侵害にもうちょっと関心を持っていただきたいなという意味で、いいね押してあげますね。<笑>はいはい。あ、で、ご<笑>さい泉で。えーとね、もう本当にね、早起きは3もの得、ブラブラは3もの得ということで、青木島ブラブラしたのこんな立派なタケノコもらっちゃって、これがね、鶏肉と一緒に煮たらね、うまかった。 もう本当に春の味、新のものを食うとね、寿命が伸びるなんてことを言いますけども、寿命が伸びた感じがします。青木島の方、ありがとうございます。<笑>名前はあえて言いませんけどね。えー、っとね、あ、念のため言ったけどね、こういうものを市議がもらう分には、別に、あの、公職選挙法違反とかそういうのになりません。あの、政治資金規制法にも当たりません。ただ、こういうのをやるから、 この件質問してくんないとか、あるいはなんだろうだあの職務権限にね、関する政策を受けるといけないんだよね。だからうう質問してくれよっていうのもいけないんだろうな。だからそういうことを言われてなくて、小泉さん、これはいっぱいあるから持っててくれや、って、ご苦労だったねって、そういう言い方だと、何の問題もないです。逆にね、小泉が、いや、これいっぱい取られちゃったから持ってってくださいよってやると、それは公職選挙法の寄付行為違反ですからね。 にゃでね、小泉さんが、ちょっとカメラに戻しますね。えー、っとね、本当に本当に本当に気がかりなのは、子供がね、この件、青木島遊園地廃止の件をどのように受け止めるのか、で、受け止めるような材料がないんですよ。受け止めようにも、自分の中で消化しようにも、折り合いつくようにも、材料がないと。情報がね。で、そういうことを考えたときに、本当は、 長野市役所が説明責任を果たすべきなんですよ。で、12月の、去年の12月のね、一般質問で小泉一馬も都市整備部長にこの件、誰がどのように、いつね、子供たちに、青木島の子供たちに説明していくんだ、伝えるんだっていう質問したけど、まあそういうことは今のところ考えてないですということで、えー、この人たち一生考えることないんだなって、その時はっきり分かりました。で、市長もね、やる気ないしね、 で、そうかと言って、このまま過ぎていくんじゃ子供たちがあまりにもかわいそうじゃないですか。ということで、小泉さんが、えー、小泉の責任において広報誌を作りました。青木島遊園地忘れないということです。これ、丸見え通信の青木島スペシャルです。青木島丸見え通信でございます。遊園地を守れなくてごめんなさいと。で、長野市議会の議員の小泉和馬、オレンジのおっちゃんですということで、この、この、 はじけるような笑顔で始まってますけれども。で、工事直前までね、この、青木島園地忘れない、ずっと大好きの札を出して、写真撮るっていうのができなかったんだから、毎、まあ、日ぐらい待ってさ、4月17日の工事会社が18日に連れ込んだっていいじゃない。子供たちに、横断幕感謝メッセージ掲げて、 写真撮らせてあげたらどうなのっていうことを、工事始まる前に現場に来て、それ、責任者のね、公園緑地下のおっちゃん、おっちゃんじゃない、いや職員ですね。こっちはオレンジのおっちゃんね。えー、職員課の方と話し合っている場面でございます。でね、このことについては、なんか、市長記者会見で似たようなことをね、聞いてくれた記者さんもいたようです。 だからね、本当に子供の権利侵害考えてれば、子供たちごめんなさいってことを考えてればね、考え方ってね、一致するんだよなってことなんですよね。<笑>で、この辺ですね、市役所がみ、市役所が皆さんに説明しないのは、子供が納得するように説明する自信がないからだとおっちゃん考えています。それはそうですよね。だって大人もさ、納得しないような説明しかしてないのに、どうやって子供が納得するような説明できるんですかってことです。 で、まあ、子供にね、説明しても子供は、ちょっとそれおかしいですよねって言い返せるような、チャッチ説明になっちゃう。だから、だからそれだけにね、できないんだろうなっていうことですよね。で、遊園地の廃止に反対して皆さんのために、子供のためにね、必死で市役所と戦った大人たちもいましたと。で、実は廃止したい人よりも遊園地を残したい人の方が大勢いるのです。これはね、現地の、あの、 えー、某行政区、行政連絡区のアンケートでもそういう結果出てますよね。で、2月11日の説明会でも、圧倒的多数が公演廃止は反対だという趣旨の意見でした。で、それなのに遊園地を使えなくされてしまううでは、怖い世の中になってしまうと考え一生懸命戦ったんです。そんなことはぜひぜひ覚えておいてくださいということで、君たちの味方がね、本当はたくさんいたんだよ、ということですね。 で、これ実はね、今日5月5日、子供の日。ね、この子供の日っていうのを小泉一ず選んだわけですよ。子供の日ってね、あの子供の日なんだから、やはり子供の権利についてもちゃんと考える、青木島遊園地についても考える日にするべきだろうなということで、この5月5日を新聞折り込みの日に設定させていただきました。そういうメッセージ、伝わっていただけたら<笑>嬉しいですね。で、小木原健治市長さんが、 あのー、廃止しないでほしいっていう意見がね、2月11日の説明会であったんだけど、遊園地の通知を貸してくれている地主さんの都合で、やっぱり廃止しますということで、説明があったということをお伝えしています。これはだってね、あのー、子供たちにもね、俺が、えー、4月の14日ですよね、廃止直前に児童センターに行った時に子供たちが駆け寄ってきてね、2人の女の子が駆け寄ってきて、 誰が公演廃止決めたのって。まあ、ニコニコしながらね、聞き上がるんだよね。聞き上がるっていう言い方おかしいけど、まあ、あの、なんていうの、そのさ、あの人なら教えてくれるのかっていう期待でニコニコしてたのかなと思う。だけど、その聞いてる内容っていうのは本当に胸がギュッとされるよね。誰が遊園地廃止したんですかっていう。講義なんだよね。あの人なら答えてくれるかもしれない。誰も答えてくれない。 で、その時は、小泉は、まあ、あの、いう、市役所のね、おっちゃんがそう決めちゃったんだかもいいよなって言ってきたけれども、ちゃんと説明してあげなきゃいけないよなということで、ええー、このね、青木島スペシャル、丸見え通信も出させていただきました。まあね、ご覧いただくとわかると思うけど、なるべく平易な、わかりやすい表現に努めてます。それから、かなをね、振らせていただきました。 読んでくれる子供がいるとありがたい。お父さんお母さんと一緒に読んでくれるとありがたいです。で、特にこれね、言いたかったのはね、これこれ。えー、はい。子供のせいじゃないんだよっていうとこですよ。で、遊園地の廃止はご近所からの苦情があったからだと聞いた子もいるかもしれません。ネットでは遊園地で遊ぶ子や親を悪く言う人もいます。でも決して子供や親のせいで遊園地が廃止になったのではないんです。 大人の知恵と努力が足りなかった。子供が気にすることは何もないんですよ。と。これね、やっぱり一番痛かったね。一番痛かったわにはちょっと扱い小さいかもしれないけども。まあ、でもね、あの、事実を入れながら、意見も入れながらということでございます。で、裏面はこんな感じで、ずっと大好き、ありがとうと。このね、 あのー、表裏で、これは裏面、二面の方ですけど、よ。このトップの見出しは、もうお気づきかと思いますけど、児童の発案、元児童、なのかな。<笑>中学生だから、まあ、生徒なんだよね。えー、児童、生徒の、元児童、あの、なんだ、いう、その、児童センター利用していた子供のアイディアをもとに作られたこの横断幕がモチーフとなっている。 夏の大事、見出しになってます。で、これ、アリ氏の遊園地だし、まあ、小泉のおっちゃんはこうやって頑張っていたテレビの取材でもったいていたと。で、こんなふうに子供たちがね、遊んでいた時もありました。でね、えー、5年3月31日で廃止の予定だったという お, お知らせが出てたけれども、これ、5年4月30日をもって廃止いたしますまでに、1ヶ月も先に伸びた 伸びたのは、まあもちろんね、大人たちも頑張ったよ。でも子供たちが遊園地で遊びたいと、大人に訴えたのもあったでしょう。で、その訴えをね、品の前新聞ム、声の力が拾って伝えてくれた市民に、そして長野市役所にね、それも大きかったと思いますよ。で、そういったね、きちんと言いたいことを伝える、その勇気、持ち続けていっていただきたいと。 ちょっとメッセージも込めさせていただきました。でもね、このね、4月30日まで伸びたってことは本当にね、重要な意味を持っています。これは子供たちも大人たちも頑張ったからだと思いますよ。まあ、それはちょっと後ほどまたやっていきますけれども。えー、それから青木島の子供たちへのメッセージ、あの、ツイッター上でね、募集したら、あの、集まってきました。で、すいません、あの、載せられなかった方もいらっしゃいます。ごめんなさい。<笑>載せたかったんだけどね。というわけで、 まあね、あのー、これでね、えー、今日、織り込みで配ったんですけれどもあの、配った地域はね、青木島の通学区、青木島小学校の通学区に限定させていただきました。あの、子供、青木島の子供向けにね、あの、編集したものですから。まあ、これはまたあのネット上に掲載しておきますので、もし皆さんがご覧になりたかったら見ていただけるとありがたいです。 でね、あの反響もありまして、小泉さん、本当に頑張ってくれたね<笑>、という電話がありました。いやいや、頑張ったな俺、もまあ、頑張ったっちゃ頑張ったけど、結局ね、力が足りなくて申し訳ございませんと。頑張ったのは、子供たちも頑張ったし、他の子人たちも頑張ったよ、ということですよね。うん、で、えーとね、これ今日の品の町新聞ですが、子供基本法、ああ、すいません。画面共有にしなきゃいけないね。 よっ。子供基本法の話ですよ。で、国や自治体に意見反映義務付け。来た来た来た来た来た来た。この意見反映義務付けって、4月に施行された子供基本法4月1日施行です。子供に関わる政策に子供の意見を反映させるように国や自治体に義務付けたということです。中川香織さん。いいとこ目つけてますね。で、これは小泉もすでに あの、このツイキャスでね、言わせていただきましたけど、これですね。公演配信、もう工事終わり、後期のサバ読みすぎです。ということで、子供も叫び、公演戻って、公用ギャラ、検事、会見を検証に、2023年4月21日の配信の項で、ここで子供基本法について触れていますね。で、子供施策というものについては、えー、 と、一、一、で、で、で、あの、市役所が、よ、あれ出てこない、よ、うん、11条で、子供施策の対象となる子供または子供を養育する者、その他の関係者の意見を反映するために必要な措置を講ずるものとするということで、子供施策の当事者の意見反映措置設置義務というものがございます。 で、これね、2月に、なんだっけ、4月21日だっけ ?4 月、そうだね、4月21日に小泉がこれやったら、まあ、知らない新聞が後追いしてくれたと、小泉さんはそういうおこがましいことを言うつもりは全然ないですけれども、あの、あの、時系列の関係から言うと、小泉より後です。で、4月、今日ですね、5月5日に出してくれました。で、ここにね、青木島遊園地のことも書いて、 くれているとで、あの、この前置きとして、まあね、この子供の意見反映措置をいろんなことやってると松本市ではもうやってるんだということもありますね。で、石森稲郡平屋村の先行事例なんかも書かれていますが、 子、えー、子供の声にうるさいといった苦情をきっかけに長野市が廃止を決め、全国的な注目を集めた公園、青木島遊園地をめぐっては、市が当事者の子供の意見を聞く場を設けていなかったと。青木島遊園地に隣接児童センターをかつて利用した市内の中学3年の上司生と14歳は、廃止についてすごく残念と振り返るセンターで過ごす小学生が外で遊びにくくなることを心配し、市に意見を少しでも伝えられたらよかったと話すと。 いうことでございます。優しい子ではございませんか。でもこれね、大人よりもよっぽどしっかりした考え方ですよ。14歳にして。まあ、やっぱりね、女の子っていうのは、母の気持ちっていうのは持ってるのかもしれません。そこで言うと、ジェンダー、あの、あれなの差別なんのごめんね、そうだとしたら。あの、えー、でもこういう優しい気持ちはね、子供でさえ持ち得るっていうことは言えると思います。それに引き換え。 大人はどうだったんですかねあの市役所ということですよね。で、先ほど、小泉が、えー、っと、ここでね、この小泉一馬の青木島丸見え通信で、3月31日発信だったはずが4月30日まで引っ張った。これ本当に大きかったって言ったじゃないですか。その意味っていうのは、この子供基本法がね、4月、5年4月一筆施行なんですよ。 だから3月の末だったら、引っかかなかった。だけど、4月30日に子供のための遊園地廃止するってことは、これ、当然、これ、子供施策ですよね。子供施策であるにもかかわらず、子供の意見反映措置を取ってないんですよ、長野市。だから、新米もこういう記事が書けちゃったわけですよね。 で、小泉もおかしいんじゃないですか長野市は。子供真ん中社会とかね。チルドレンファーストとか、議会では都合のいいこと、かっこいいこと言ってるけど、全然ダメじゃんっていうことなんですよ。で、これについてはね、やはり、子供施策への子供の意見反映措置、どう考えていくのかっていうことを、 早急に長野市は方針を打ち出していただきたいという意味で、小泉さんはこれはね、もう予告してます。予告質問です。予告選抜じゃなくて予告質問。小泉は6月議会でね、この子供基本法に基づく意見反映措置、長野市はどう考えているのか。で、青木島遊園地廃止措置、これも子供施策ですよ。これについて子供の意見反映措置取らなかったのは、 子供基本法を尊重してないんじゃないんですかっていうことを聞いていきたいと思います。だからね、こういう取りこぼしがあるでしょ子供の権利が守られていないでしょだから続いていくんですよ、この問題。長野市がピシッとしたことをやってないから、チェックかけてかざるを得ないよね。で、検証すると鬼原検事さんってるけど、全然検証してないじゃないですか。それも。 当然、チェックしていかなきゃいけないところですよね。えー、何吉田隆二さん。平成30年9月15日とおうすん い, いですけどね。あ、これ全然違いますね。吉田隆二さんね。あの、平成30年9月19日の市議会の建設委員会において、 えー、上山、茶臼山、サブのサブ、今後は規模を縮小し、茶臼山に統合すべきと主張されています。これ小泉のことですね。まあ、サブのサブと言ったかどうかは、私は覚えてませんけれども、子供の権利なんちゃうとは矛盾してませんか矛盾してません。これは、当時、青木島じゃない、いやあの、上山公園の、あの、計画をね、プランニングしたんですよね。で、その場で、私は申し上げさせていただきました。だって、長野市って、あの、動物園二つ持ってんですよ。 そんな街ってありますで、旭川動物園だって<笑>、旭川市に1個だけじゃないですか<笑>。で、長野市って、あの、37万都市、8万都市で、遊園地2つ持ってるなんて贅沢なことやってるで、青木島遊園地は青木島に1個なきゃ、それは当然ダメですよ。だって、その、あの、長野市緑を豊かにする計画で、ここは遊園地をきちんと守っていくって位置づけられてるんですから。 動物園は一つの市に一つあれば、普通はそれで OK でしょう。で、小泉が言ってたのは、それはね、遊具とかね、あの、なんだ、あそこにほら、モノレールとかあるじゃないですか。ああいうものまで撤去しろなんて言ってないですよ。で、動物園の機能をチャウス山に集約していくことは、機能強化になるし、コストカットになるからいいんじゃないかと。で、 その代わり、小泉は、きちんとね、その場で、その場で行ったのかなその場じゃ行ってないのかなあの、大体案として言ってるのは、えっとね、緑育ね。篠ノ井の公園で、緑育っていうのがすごく成功して、で、全国的にも注目されている施策、長野市やってるんですよ。そういうのあって知ってください。で、それだけど、篠ノ井だけでやってて、その、北部のね、拠点がないんですよね。だから、上山の遊園地は、 そういった花壇でね、きちんと子供や親御さんに喜んでもらえる、そういう施設にしていったらどうなんだという大体をつぶあの小泉は提案しています。で、あのね、だから、城山遊園、城山動物園を廃止するっていうよりも、茶臼山に統合して機能強化しようと。そういうことですよ。充実強化するべきじゃないですかということですよ。だから、青木島遊園地がね、 あの、廃止するだけで、その代替施策も用意されていないのと全く違います。だから、あの、吉田隆二さんどこでそういう知恵をね、つけてきたのかは知りませんけれども、あの、小泉が言ったのはそういうことです。で、えー、さらに言えば、もう、上山公園の計画っていうのはもう、プランニング全部決まっちゃったじゃないですか。だから、それは小泉は受け入れてますよ。だって、それは、あの、上山公園の、うん、付属機関でね、付属機関ってわかるあの、 なんとか、委員会みたいなやつですよ。<笑>あの、第三者機関で揉むんですよね。議会以外のところで。で、そこで通った計画だから、もう小泉はそれは尊重してます。だからその計画ができるまでの過程で小泉は意見を言わせてもらったってことです。そんなことはだって言わなきゃしょうがないよね。議員なるんだから。で、それが結果できてきたことについては尊重しますよ。計画についてはね。そういうことです。うん。まあ、なんか面白いことを考える人がいるね。<笑> 全然違うじゃんね。遊園地と動物園ってあ。一緒にする考えの方が面白いよね。あの、ありがとう。あ、すいません。地震。え、震度3、26秒後に来ます。ちょっとこれでね、じゃあ中断しますね。ありがとうございました。